えー、会の皆さん、こんばんは埼玉県朝霞市にやってまいりました、宇宙武蔵をおします、えー、今回、初すの中で前に進出することができ、年会所、大変喜んでおります。最後までお祭りを楽しませていただきたいと思いますので、どうか皆様の熱いご成援をよろしくお願いします。 啊 <laughs>。 Good. いいやつは 心を動かすのは、行こうのりゃ、行こう ありがとうございました